「思い入れば人も我が身もよそならず心のほかに心なければ」「帰りつつまた立ち帰りよく見れば」「思う心もその心かな」 心とは「いかなるものを言うやらに」「すみにかきし」「松風の音」「二つなきものとなり得て一もなし」「すみの風のさても涼しき」 心こそ心惑わす心なれ心に心心許すな心をば取るともなしてもすな主者の二つを無分別にて 心とてげには心のなきものを悟るは何の悟りなるらぬ悟らぬも悟るも同じ迷いなり悟らぬ先を悟りとぞいる おしなべて心ひとつと尻ぬれば浮世にめぐる道も迷わず明日という心にものを探られて今日もむなしく暮れ果てにいける皆さんも気をつけてくださいね。 明日なんていうことに探られないように仏には心もならず身もならずならぬものこそ仏なりけり儚くも明日の命を頼むから 昨日は過ぎし。心ならずや。昨日は過ぎし。心ならずや。こんばんは、中国から心シリーズでした。